藍津大学よさこい経イですこの日一度全力でおさらさせていただきますのでお手拍子お心拍子とよろしくお願いしますよろしくお願いしま す, しします<笑>それでは参ります上のごとく姿を表し這い飛ばして消えていく その暗闇から刺す天の膝足を夢見て計2021 ートで永遠ではない不安な気持ち憂鬱な日々。 Oh my god.